こんにちは、アブです。今日はですね、今からできる貯金するたった2つの方法ということをまとめていこうと思います。えー、僕は昔銀行で銀行員として働いていました。で、プラス今はフリーランスとして独立をして、その後に会社を立ち上げて、えー、経営を。 してるという感じです。なんで、お金に関する知識だとか、あとは、貯金に関することっていうのをめちゃくちゃ詳しいかなというところで今日はご紹介していきます。で、今ですね、こんな状況なんで、もうリーマンショックの100倍ぐらいの経済危機が起こるんじゃないかっていうふうに言われてるぐらい、すっごいもう今経済がやばいですよね。そんな中、やっぱり今の時代こそ貯金しないといけない。 で、じゃあ、どんな貯金をしないといけないのか、どういうふうに貯金しないといけないかっていうところを紹介していきます。で、ちなみになんですけど、皆さんどれぐらい貯金ってお持ちですかえ、100万円持ったりだとか、え、200万、300万、400万、もう多い方でも1000万以上持たれてるかと思うんですけども、えー、厚生労働省の調査によるとですね、今なんと社会人1年目の人っていうのは 20% 以上が貯金がないっていうふうに答えてるんですよ。いや、これは面白くないですか もう社会人1年目。まあ、新卒なんで、当たり前とは当たり前なんですけれども、お金を持ってないと。貯金を持ってないっていうのが現状だそうです。で、プラス他の調査によるとですね、一般世帯、一般の我々、労働者、社会人の一般世帯の調査でよると、貯金額が100万円以下、100万円以下の貯金額っていう人たちが、なんとですね、半数、半分、50%、53% の人が貯金を持ってないと。100万円以下の貯金であると。 いうふうに言ってるんですよね。いや、これ面白いですよね。もう要するにもう今の時代、ご時世、ほとんどの人が貯金がないと。ただ、これから起こる経済危機に準備をしないといけないっていうわけですよね。なんで今日はそのね、経済危機が起こるっていうふうに言われてる中でもできる準備二つっていうところをまとめていきます。えまあ、ちょっとした裏技だとかテクニックだとか、もう在宅ですよね。僕が経営してるだとか、あとは銀行。 委員として働いていたときに培った技をちょっとしたテクニックを紹介しますまず一つ目何かというと増やすより減らす増やすより減らすってことですえー、これ何なのっていうことなんですけどもやっぱり貯金を増やそうって思ったときに一番やりがちなのは何かっていうと収入を増やそうとすることなんですよねいかにして副業するかとかいかにして在宅ワークしたりだとかリモートワークしてっていうふうにお金収入を増やそうとする人がもう大半だと思いますえー、僕もやってましたもう え、二十歳、え、新卒ですね。新卒の頃に、え、貯金がなくて、で、お金をどうやって増やそうかなと思った時に、やっぱり収入を増やそうとしたんですよ。ただ収入を増やすってなかなか難しくないですか。で、例えば、会社員してますという時に、会社って副業したり、 副業できない会社だってありますよね。で、副業できない会社だと、やっぱり収入が増やせないと。でも、無理やり副業して、アルバイトをして、居酒屋でアルバイトをしてて、それが上司に見つかって解雇になったりだとか、っていうことがもう結構あったりしたんですよ。まあちょっとした、ちょっと前の話なんですけども、そういったいうふうに、副業しようとするのも禁止で、えじゃあどうしたらいいのってなった時に、えー、僕がおすすめするのが、増やすよりも減らすことです。これ、結構ね、 あのね、簡単だというか、まあまあ、普通じゃないのっていう風に思う方もいらっしゃると思うんですけども、えー、結構銀行の営業だとか、ん経営コンサルでも結構使われる、えー、手法になってます。これどういうことかっていうと、例えば僕は銀行で法人営業しますという時に、あの財務書表ってありますよね、えー。決算書です。決算書。 決算書を見て、企業にアプローチすることもあります。例えば、え損益計算書だとか、退職対象表を見て、その決算書を見て、あ、これ結構、え浪費してませんかとか、従業員に対する人件費めちゃくちゃ多くないですかとか、この設備投資どういうふうに使ってるんですかっていうようなアプローチをします。これも意外と、えおすすめのポイントで、何かっていうと、プロだとか、え銀行員だとか、え経営コンサルもよく使うのが、その、 財務諸表だったら、決算書を見て、浪費してる部分をピンポイントで指摘するんです。これ、おすすめのポイントなんですけども、これ、家庭でもできることなんですよ。例えば、えー、家族構成。例えばね、お父さん、お母さん、お子供さん、お子さんがいるような家庭だったとしたら、そういった時に、えー、お父さんがね、ビールだとか。 タバコだとか、めちゃくちゃ吸ったり飲んだりしてるっていうところがありますよね。そういった時に、そういうタバコだとか、えー、お酒って結構ね、お金かかったりするじゃないですか。月に2、3万円かかったりする家庭もあると思います。そういったところに対して、お父さんタバコやめようとか、お父さん、えー、お酒やめようっていう形で、どんどんどんどんカットしていく。いうようなロスカット。えー、浪費をカットするっていうことをしていくっていうのがポイントになってくるというところです。 増やすよりも減らすっていう部分でいくと、えー、僕たちが使ってるお金をどこで、えー、浪費してるのかとか。例えば家で行くと、僕で言うとですよ、ネットフリックスだとか、最近ね、家にこもりながらネットフリックス見てるわけですよ。で、フールー見たりだとか、アベマ見たりだとかするんですよね。これって月額課金じゃないですか。だいたい1000円ぐらい、980円とか、880円とかっていうふうな値段になってます。 そういった値段になってくると、もうね、3個も登録しとくと、月に3000円になってくるわけですよね。で、ネットフリックス契約してるけど、フールでも見たいものがあってとか、なってくると、まあ、ネットフリックスも見るんだけど、あんまり見なくなったよねとか、えフール見てるんだけど、アベマ見なくなったよねってなってきた時に、アベマをやめたいだとか、っていうような形で、浪費をチェックして、それをカットしていくっていうのが、ポイントになってくると。 なんで、僕が言いたいことは何かっていうと、増やすよりも減らす。特に、浪費をチェックしてくださいねっていうところです。例えば最近でいくと、ジムの会員費だとか、ヨガの会員費も、もうコロナの影響で、全国的に通えないっていう状況になってます。で、今は、あの、休止手当だとか、停止という形で、今もうヨガとか、ジムだとかに行けない状態にはなってるかと思うんですけども、そういったところを見直してたいだとか、僕で言うと、海外用のクレジットをえ見直しました。海外の ラウンジっていうような形でですね、あの、クレジットラウンジだとか、えー、あの、飛行機を待つ時に使うラウンジがあるんですけど、そういったレストランだとか、えー、ビュッフェだとかが食べれる、えー、飲み放題の場所があるんですけども、そこの会員を辞めました。やめようかなというふうにしてるというような見直しだとかっていうのもできます。そういったちっちゃいところを積み重ねていくと、例えばヨガの会費。 とか、ジムの会費フルーの会費だとかっていうのも、合わせるとだ い, たい5000円から1万円ぐらい浮きますよね。出費を見直すことによって5000円から1万円ぐらい浮くっていうのがポイントで。で、使えるお金が増えるっていうことは、イコール貯金できるお金が増えるというところなんですよ。なんで、こういった形で、あの、浪費を防ぐっていう、使えるお金を、あの、増やすためにも、え、お金を増やすっていうよりも減らすっていうことを意識するのがポイントです。 まあ、実際こんなのやってるよっていう人はね2つ目まあ今から2つ目のポイントを言うんでえ次の、えー、続きも見ていただければと思うんですけれども収入を増やそうとするっていうよりも、えー、増やすよりも減らすっていうところを意識するのがポイントになってます次2つ目のポイント何かっていうと身の回りを整理することをビジネスにすることですこれ身の回りを整理するっていうところなんですけども、えー、どういうことかと えー、もう皆さんもね、結構ミニマルな方だとか、僕のチャンネルを見てくださってる方は、すごく整理をされてる方が多いと思います。正直身の回りを整理して何をするかっていうと、いらないものを販売することです。これビジネスになります。例えばどういうことかっていうとえ海外、海外だとか、外出自粛っていうことが結構長くなってきましたよね。5月6日までだったのが延長するんじゃないかっていうふうに今の時点では言われてますと。 で、実際、え、いろいろと部屋を、え、掃除したりだとか、部屋にいながらできることっていうところで、断捨離だとか、え、物を捨てたりだとかっていうことをした方も結構いらっしゃいます。ただ、実際いらなくなったものって処分するのが大変ですよね。で、大変なんですよ。で、僕で言うと、あの、夏場に使った、 あのエアコンのクリーナーだとかあとはねいらなくなった腹筋ローラーだとかっていうのが結構あるんですけどもそういったところをいかに処分するかっていうと、えー、それをいらなくなったものを売れないかっていうふうに考えるんですよこれがビジネスのポイントの一つで、えー、メルカリで売ったりっていうふうに、えー、実際にいらなくなったものを販売してみるっていうのもポイントの一つ目 2つ目ですね。例えば最近でいくとメルカリで松ぼっくり売れたりだとか海に落ちてるガラスシーガラスっていうんですけどもそれが売れたりだとかどんぐり売れたりだとか、えー、っていうふうにもういろんなものが販売できるような世の中になりましたでプラス簡単にそれを始められるっていうご時世なんでメルカリで売ってみたりヤフオクで売ってみたりやっぱりヤフオクとメルカリってね面白いのが値段が違うんですよ でこれね面白くてで例えば楽天とえアマゾンの値段が違うようにやっぱりねお店によっていろいろと違うんですよねなんでそういったところを使い分けてみるっていうのもポイントですでビジネスにする身の回りを整理することはビジネスにするっていうところなんですけれどもで実際どういうふうにするかっていうと 例えば、片付けを仕事にするっていうこともできるわけですよね。例えば、僕で言うと、メルカリ、3年ぐらい前にね、メルカリであの僕の服だとか売ったんですよね。その時に売った服を、いくらで売れたのかっていうのを SNS で発信することをビジネスにしました。これ、すごくいいなっていうポイントなんですが、SNS でね、このね、シャツがねいくらで買って、1万円で買ったシャツをえ2000円で売れましたとか。 例えば当時で言うと、メルカリが黎明期だったんで、メルカリを使ってみたりだとか、ヤフオクはあのね、年齢層が高い方が、使ってる方が多かった、使ってることが多かったので、ヤフオクで販売した方がいいよとか、で、もっと言うと、えフクロウっていうようなサイトが、 サービスがあったのでそういった専門サイトで売る方が高くなりましたよというような比較をして SNS でアップするブログで発信したり YouTube でこういった形で YouTube でアップしたりだとか Twitter で発信したりだとかっていうような形で発信することによっていらなくなったものを販売することもできますしプラスその販売したことをネタにして YouTube にアップしたりすることもできるというのが今の世の中です。 なんで、ビジネスにするっていうところですよね。で、例えば最近のミニマリストの方で行くと、えー、片付けを仕事にするっていうところで、出張片付け、ミニマリストだとか、えー、片付けコンサルだとか、えー、っていうような発信をしてる人もいらっしゃいますよね。そういった形で自分の仕事にするっていうのもありなのかなっていうところです。で、もっと名前を変えていくと面白いのが、片付けっていろんな方法でビジネスになってます。例えば、廃品回収っていうのも片付けの一種ですよね。名前を変えた片付けです。 で、解体屋さんだとか、えー、ゴミ収集だとかっていうのもビジネスになると。廃品を回収しながらビジネスにするよっていうのも、えー、仕事になってるんで、そういったことで、えー、転用できないか、自分のビジネスにできないかっていうのを考えてみるっていうのが、えー、いいのかなと思ってます。えー、片付け、えー、コンサルっていうような形だとか、えー、廃品回収だとか。 え、い体屋さんっていうのもビジネスになりますし、プラスメルカリで売ったことを SNS で発信したりだとか、配信回収で片付けコンサルをしましたっていうところを発信する仕事をしてみるっていうのもありなのかなっていうところです。えー、二つ目のポイントは何だったかっていうと、えー、身の回りを整理することをビジネスにするっていうことを考えてみる。えー、身の回りを整理して部屋にいながら、えー、自分の部屋を片付けていらなくなったものを販売してみて、その販売してみたものを SNS を使って発信するっていうところをまとめていきました。 今日のポイントは2つです。2つ。何だったかっていうと、1つ目が増やすよりも減らすっていうところです。経営コンサルだとか銀行員もやってるようなロスカット。いらないもの、浪費をカットするために、一旦自分の何にお金を使っているのか把握するっていうところですね。そこから減らせないか。 例えば、ジムの回避だとか、ヨガの回避、クレジットカードだとか、ネットフリックスフールだとかを見直してみるっていうところですね。見直してみた時に浮いたお金を貯金してみましょうっていうところです。で、二つ目のポイント何だったかっていうと、身の回りの整理をして、それをビジネスにするっていうところです。例えば、身の回りいらなくなったものを販売して、いらなくなったものを販売したことを SNS でアップしたりだとかっていうところを、仕事にしてみるっていうところを、 をすると、えー、実際に減らして、プラス増やすこともできると。なんで、この二つをやっていくと、貯金額もちょこちょこと増えていくのかなというところをお話ししてみました。いかがだったでしょうか実際ね、やっぱりね、今からの時代、貯金しないといけないのかなと僕はすごく思ってます。えー、何が起こるかわからない。まあ結構ね、すごい経済危機が起こると、僕は思っているので、そういったところで準備をして、 えー何、何う準備。備えあれば売れなしっていう風な言葉があるようにじ、しっかりね、準備しておくのがいいのかなと僕は思ってます。というわけで今日は貯金の方法、たった2つの方法っていうところをまとめてみました。えー、いいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。